ごあっ。So, 嫌なことはお兄ちゃん桃子が子役でお仕事してた頃いっぱいわがまま言ったって。 話したことあるでしょこの子は女優だからね。